お酒、こま ん, ん は, ーう、ねはう。うん。うん。松江飲もうかもう帰った方がいいよ。うん。松江いで好きや。帰った方がいい。もう出来上がってるんだから。こんばんはー。あ、でも、おさわち。う, う<笑><笑>ん。だって。いいじゃん。 うん、無駄金なんで、こ今から飲んで。キ<笑>、うん。ね、でもね。今日はあいにく。雨。ね。えー、雨でゃ、ね、ダメだったのか、結構忙しくて。あ、そうなんだ。助かりましたよ。あ、よかったよかった。で、途中で強く降ったり、うん、弱まったりしてて。うんあれ ダメかなぁと思ったら思ってたより人出てくれたのも助かりましたね、うん、あ, のあれなんですね、今あの乾燥芸会とかねあ、はいはいそういうの結構ね、あの、それからジャンのおじさん、うん、うん、気をつけろよもう帰った方がいいようん、汁が乗っていいうん、でもダメにやってないでもう終わってるよ<笑>スカートをめくってくる。<笑><笑>終わってるよ、もう あ申し訳ないまありがとうもね。うもね、今日も何人かった遠、ねうんうんうんうん、から遠いよね。ね、うん、前もあ千葉のか方、ね、あの 人, 来てるかもあの人来た の,、うん、あ他の方、うん あの人はね、千葉のどこでしたっけなコ小湊じゃなくてね、うん、その人は来た の,、うん、あの小林さんが行った後、ね、はいにはねい、はい、であのこの間忙しかったんで話できなかったっつって、ええ、その人じゃない人でね、はい、へえ、うん、でもよくこんな小雨で来たねえ道路やっててよかったなと思って<笑><笑><笑><笑>本当は、ねはい、<笑>とだねうんと それからね、うん お, ととうん、おとといはわざわざじゃないと思うんだけどもあのちょっと青森の人がね、うん、あれを見てでこっちに妹さんが住んでるんでね、うん、その妹さんに聞いたんだってあのとこういうの YouTube 載ってるけど、うん、で知ってるかって言ったら知ってるって言ってさそれで一緒に来てくれた あ本当にその妹さんっていうのは僕のところに何回か来てんですよ。あ常情さんっていうか、ん、うん。でたまたまお兄さんが青森でそ見たら、うん、あので妹さんに聞いたからね、うん、知ってるって、うん、で一緒に来てた俺青森から来たんだから な, なつってさ、うん、<笑>まあ多分何か言われてきたと思うんだけどね、うん、まあ、さかいくらなんでもない。 と思うんだけどでもね、うん、まあ一応ス水気にかけてね、うん、そうなアレンダーもありがたいよねごちそうでうございましたはい、いただきますうーんで、今日バード残り少ないんだもんもうね、もうお客さん来ないです<笑><笑>これだけですふふでも休まないでよかった、うん、よーほどね、雨降ってきたからダメ、うん、やめちゃおうかなと思ったけど、うん、やっててよかったです、うん 500円です、ね。 あいいですね西新井の人とそれから世田谷の共同の人と。うんとはいはい 早い時間によ電話が来たんですよ。うん、小林さんに会えてい っ, ってすね。<笑>あ、京都さんのえ、来たの？いやいや、京都さんはね、うん、今週はね、今週は三回うーん、えっとね。火曜日も来て、もうあ、ん、とは来て、今日は自動あの従業員さんに連れてきてくれてね。はい。 新宿さんんんって時間半らいいいかかるよねよねよ ね, ののね、ね、うんはいのいいはい、そうだだだののも小小会話にたけど帰ってからお店出るらしいんですよね。 うん。じゃ一回行くようだね。俺<笑>俺。俺<笑>若い頃だったらね。そうなんだよ。ね、俺なんかもそうなんだけどさ<笑>、うん。うん。本当はあの従業員さんみんな連れて行きたいんだけどね。うん。だらーバーかさ。ももうん。<笑>みんなハリじゃない。だからね、うん、みんなに<笑>なっちゃうから一緒だもんね。うん だからフロアの人だけが。普通て来てくれてるんだけど、ね。あ、あそうなんだ。うん。ありがたいよね。話ある人だけど、あれでしょう。 そうですね。えー、はい。動いちゃうよ。うああ、すみません。ありがとうございます。 ごすいませんね。はい